えー、私太郎アげあげ声声やばいだ私太郎アげあげ1か月シャンプーしないことをここに誓いますはいということでですね急にどうしたお前急にどうした頭とち狂った頭とち狂ったん か, と っ, たんかって思ったと思う思った ピザ取るお前頭土地狂ったんかって思った方もいられると思うんですけれどもシャンプーをを使わないいでで髪を洗うだけでございますよ、まあ、これがいわゆるお湯で髪を洗う油シャンってやつなんですけれどもあの油シャンを半年間か1年くらい や, やられた方がいてその動画を見てたらシャンプーを使ってた時代と油シャンに変えてからのその毛量だったりとか。 メリットしかないみたいな薄毛に悩んでたのに薄毛も改善されたとあれこれ薄毛に悩んでる俺もやるべきじゃねよいしょってことでね今日からね1ヶ月ゆシャン生活やってみたいと思いますもしねなんか効果的なものがあれば随時お伝えしていく随時お伝えしていくと思うんですけどまあ1週間ごととか2週間おきとかにまあ「ゆシャンの効果こんな感じです」みたいな感じで動画を上げると思うのでご覧くださいゆシャンに関してネット記事でメリットデメリットみたいなのもあったので ちょっとね見ていきたいと思います、えっと、まず油シャンに適している人と適していない人がいるらしくてまず適している人がもともとの皮脂量が少ない人で適していない人が皮脂量が多い人みたいな感じになっててやっぱりあのスタイリング剤とかつ け, るつけたりとかもともとの皮脂量の多い人とかはやっぱり油シャンだけじゃ取れないみたいな油の量が多いと取れないみたいなものはあると思うんであの適していないみたいに書かれてて、まあ、僕結構皮脂量多い方っちゃ多い方なんですけど ちょっとねこれを機に少なくなればいいなと思ってちょっとね無理やりに挑戦したいと思いますあの油シャンのメリット的な油シャンのメリット的なことを話したいと思います油シャンを使うことでのよく聞かれるメリットとしてはあの張りやツヤが出てきたとボリュームが出たと髪の毛が増えたっていうあの実際に始めた人からはこの3つの声が多いみたいで この記事に書かれているメリットの1つ目頭皮肌トラブルが減るやっぱりシャンプーによって洗いすぎて乾燥してフケとかが出るっていうことがやっぱ冬とか多いと思うのでめだれ出ちゃったその湯シャンにすることで乾燥するほど油を落としすぎないっていうメリットがあるのでフケとかが出にくくなるっていうあれがあります2つ目健康で綺麗な髪になる、えっと、しっかりした頭皮が再生されて髪の毛にも栄養が行き渡りツヤがこしハリが出てきますとのことです 3つ目髪の毛が増える毛根がしっかりするので一本一本の毛が太くなり抜け毛が減ります<咳> 4つ目自然環境に優しいやっぱりねそのシャンプーが地に帰るようにねやっぱ水だとさいいじゃん地球にも優しいじゃん、ね、っ5つ目節約<咳>まあそのやっぱりねブラシ代とかブラシ代とかシャンプー代コンディショナー代とかはかからないので髪の毛に関する分はね そのお金はかからないのかなっていう感じですね風呂場の物とか荷物が減るっていうことでやっぱ風呂場ってシャンプーとか色々こう常備してたりすると邪魔になるところがあると思うんですけどそういうのもねシャンプーいらないっていうことでなります<笑>はいということで今ね今日1日目なんですけどあの朝シャンしてきたんですけど結構ねなんかそのふ わ, ふわふわ感が出ないんよね今までこうマッシュでふわって感じだったんだけど まあなんか最低限の油だけ落ちてるなって感じかなその最低限の油は落ちてるけどこのふわふっていう感じがなくてちょっと油が油が軽く残ってるなくらいな感じだからね多分実際今自分の皮脂だけどこう軽くこうセットできちゃうくらいの皮脂量まあ触った感じ別にそんなギトギトって感じではないけどまあなんかちょっとごわつきはあるかなって感じかなはいこんな感じでございます ということでね今日からまあ目指す1ヶ月ということで湯シャン生活始めていきたいと思いますまあね随時、あのー、動画で更新していくと思うのでぜひよろしくお願いしますこれ今の髪状況ですちょっと見ていただいてこんな感じですどんくらい増えるかちょっとお楽しみですねはいということでまた次の動画でお会いしましょう1週間お湯シャンプー生活2日目ということで、ね、今日2日目なんですけれども まあ、今見た感じは分かんないと思うんですけどめちゃくちゃ油でごわついてます触った感じもあのふんわり感っていうよりはしっとり感が多めであやっぱり皮脂の油ついてんなって感じイメージで言うとあのワックスをつけて洗 わ, 洗 わ, 洗わないで次の日に立ったみたいな感じのイメージです頭皮自体はめちゃくちゃ意識して洗うようになったん で, でその分なんか髪に髪がオイルになったってイメージですねだからある意味 ヘアオイルをつけてる人間のヘアオイルをつけてるみたいなところなんですねはい実際その油切ってるせいで前髪の割れとかはすぐ起きやすくてやっぱり女の子の前とかには行きにくいんですけどまあ、もう少しこのまま頑張りたいと思いますはいユシャン生活3日目でございますどうでしょうかこれもうねあの髪は完璧に乾いた状態なんですけどもちょっとテカってる感じ分かりますかちょっと油切ってるんですよね でもね、なんか思ったより苦ではない意外となんかちょっとねりっくんとかに頭の匂い嗅いでもらったら「くって言われたんだけど「くっていうかなんかこの、めっちゃ頭皮の匂いまでこうここが頭だとするとこんくらいで嗅いでもらったんだけどそしたら「くって言われちゃったでもなんかね頭皮の元の油がいい感じになってこうセットがしやすいっていうかさ別にそこまでギトギトってほどでもないけど めちゃくちゃゃく薄い薄いワックスをつけたみたいなほらタバカンも出せるんだよねはいこんな感じですででもさすがにねもう実際そろそろ洗いたいよ僕はサラサラマッシュにしたいからねでもまあとりあえずねもう見た感じの変化って言うと大きく大きな変化はないかなうんただなんかねちょっと毛 量, 毛量が多く見えるよねちょっとわかんないけどはいそんな感じでございます どう<咳>目もう見ての通りもう今朝なんでシャワー浴びてきたんですけど太陽の光でねテカリが分かるくらい油がきっておりますだからねこうすぐセットはしやすいっちゃしやすいかなギトギト感ギトギト感ってほどではないけど頭はすっきりしてるっちゃしてるけど髪の毛自体のなんかツヤがすごいみたいなヘアオイルを結構多めに塗ったみたいな感じの状態かな うん、今んとこ頭皮がか、ね、ゆくなったとか発疹とか全然出てないのでもう少し続けていきますはい太郎でしたやイい湯シャンなんですけどもまだねやっぱりこう乾かしても乾かしても油が残る感じなのでちょっとね、まあ、常にワックスがついてるみたいな印象なんですけど、まあ、弱めのワックスみたいな感じでまあ、まだね特に変化はないですねやってみてはい さっさとこの頭の油をきれいに流したいなっていう反面もあ り, ありますがまあねちょっと髪が増えるっていう期待も込めてちょっともう少し頑張っていきたいなと思っておりますはい油生活6日目かな実際マジで本当にもう慣れてきました実際で髪質の変化とかも触った感じ分かんないけどとりあえずベトベトするもう分かるでしょ光でこのテカってる感じ でもねなんか最初よりは前髪の割れが気にならなくなった思ったより、うん、前髪の割れがずっとね油ついちゃうから気になってたのがすげえ斜めだねカメラすげえ斜めだねってことなんですけれどもはいそんな感じでやらせていただいておりますじゃあまた最終日にお会いしましょう最終日を目前に控えた太郎7日目の動画が撮影されることはなかったどうしてどうしたの太郎何があったんだ太郎 次回頭皮発疹ができた。